どれぐらいらううっああのがかさあまず3点と5点点でしが手前が早い大っているさあパカガードそだけじゃなくてのペースにしさあ置き攻めしないで下に 今のタイはちでっと待っていてさあでタイプが取る今は今の時は今 メービー、ね、が速い。 あこっいく・おおつながっていないがなんという速さで、ね、さあなんと2回転の2本練習 発1 1発から か, みもう1回1発からら掴掴みみもう回はあ、中足には内野手出さずに内野手を見 て, 見て、ね、か, ないな か, からな内野手見てません。 ーリーあしっ、ね、んりと。 ところに、飛び込む、はいが難しなば怖いとこ、ま、<笑>さああっという間に松田追いついてこれで2対2。 あのゲッターラッカーに。 ったりでしだ、ね、いま。 に…に昇龍のまず…ここは最終的に2回ってなんと昇龍拳 ガ取っ、はい。れはこれで1位取りましょうよしああいう感れていい、まあのか両距離でもタイガータイガースイーツでいきたいなあなんとノックスピンからヒルダーのつかみああうまい が強気でとたしたのが当たりーリさ2回転3そそでそして2回転3が3マッツーさんが2あ痛みのがいいんでしょうかあそうですねそうなあと意味がないんでん投げのダメージを奪ますが 距離が離れてしまうってもしかい近づくの画面は大変なので近見に行っている<笑>中将<勝>流<竜>。<笑>あ、マスライパックが長い 点差が4本目42ですね 2回目に左足を出すのが勝利当たってますね。 最初にサーしに行ったのが当たり、まあ、これで松さんが3本目、えー、2回転差が443最初にスクラッチの竜き いやー、ルシム戦が楽しいな誰ルシム戦若干勝つとしいい、ね、ただこの大会でね、2回負けてるからねちょっと納得 し, しないそう今この2人は 10, 10, 10本先取り ゼッポンゼッポン先取り。おお。僕ねムーさんとで、ね、今ねゼッゼ戦でやって、絶戦で六四でした。うわあ痛 い, い。いた<笑>さあこれで、ね、マッツツさんが四本目、ミカさんも四本四四で並んでます。これ差月よりだよね。さすがに。キャラ的にはかなりサガトユリです。キャラ的には<笑>。<笑>しかしこの。この その苦手をも、苦手というかまあ、キャラさんを覆す松園さんの立ち回りうわ最大ですねリオリオダメージ調優先かうコント順やれえなあれこれを読んで終勝利はいはい、あっうわ、しかし出るねっ<笑> 目<笑>元からはやばいね減るね小関やうわ最終台からあっ気温ねもう一発だったかなスタンス的にコアコアコアだったらい や, ま、ね、いや強えわ 最初 の, の大パスとそっちに近いぐらいの長さを取確かに何かさんが取って4の5松 さ, さんが4さなかなか松さんが先行できないです、ね、これがやっぱキャラクターなのかお、ね、嬉しいねしかしうまいな 逆勝利で落ちねえあのー S、あホンだもう当たんねえうまいなこわこわこわこわこわ。怖怖怖怖怖怖怖怖ら怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖 確かにあでもあれアウトに重なってないだしかな今のクラスで見るといやうんうん、まいトップスピンかな裏回りウッキーニかなしいやすえなさあいった強引にうわ ー, ー, ー、出していくあれ能力かなこの体力だとーーいやあガードしたあと何も多分ちが入らんでくる、うんうん、<笑> 一, 一文字も振っちゃうと痛い痛い うわー、風邪は い, いげげって並ぶゴ ー, ゴ ー, ゴ ー, ゴー 見えてないキャラとは思えないです、ね、そうっすねさあニカハウスアンパカー落として、えー、オト落とすませた今度は逆に松江ハウス、えーここ い, ね、いい重ねうん、ま っ, ってんダイヤしでえや、ー、あ円イパンしかし うまい技が全部疲れる間合いうわ足からなじえ間管理がやばいっすね音、勝利出ないしかしトップスピンからこっちめくりにいった<音>今度は遊びからうわ、勝利を自宅を勝っていく今度は上やられるか<笑><笑>中足で勝利 さあさあ厳しいうん、まいシカさんが何もできないああこん身の飛びおおこれでわかんない食らってしまってあわあるいあーもここで初めてワッツーさんがリード6の5 り方しか方体力はいない確かにさあ6の5からトップスピン今度はののん、ね、うんうわつられない一文字入ってもう分かんないぞうう撃っていく勝利だ、ね、うううううっううういううううううう 青天うーなにったがないやばくないっすか棒立ちすごすぎやろさあ打に負じることをして打たない踏ませたいきなりガードアルティガードがやばい今のいくら本多選手とはいえどもさあもったちもったちからるコア勝利。昇龍連発ぶり に、ニカさんがすごい吠えてますね7の575、ね、<笑>これこれエスパが有利なの本当にだよ<笑>ね松也さんがうますぎるのか<笑>うんおかわり<笑> どうする？あー、しかしもう分からん<笑>おっと大キックエンライパンがかかるさあこれがト不得画面を動かして食らわせるうう。 うまい壊足までは間に合うフレームかな今のはさあこれはー死んだ8の5さちょっと開いてきましたねいやーこれは強いーミカさんの顔はいたって冷静だが果たしてどう果たしては<笑><笑> 相打ちさあうぬいなし方がやばすぎだろうここはアパカに切り返してエンダイパンおお立ち合いていくうしか減った何今のヘリそうっすねうおこれはトップスピンから逆にいくがアパカがもうマッツンさんのトビが何種類もありついて出せなくなってきたのか 中足タイガーうわー間に合うこれがいったがしかしえわ、ー、からないうわあ下タイガー86さあ 残すところ最大でもあと5試合くらいか6試合か最大であいい当たり方しかし壊し鎌がつながらないあれ壊しことかつながったら揚角ですよねううん、うん、うん さあ、今度は、まあ、ミカさんがちょっとずつ押し戻す作ぐらい、今度は、うわ、めくったー、でん、でん、でん、あれを押し上ったんですね、ずっと、さあ、このやられ方、すごい精神的にクルーが、イあ ー, ーが、最後間に合う、こわこわ、一文字。 おお追いかける追いいやばいいつもぜいいあー出ないあーこれは死んだ九の6いい石がかかる<笑><笑>さんの顔が、まあ2回転の眉毛を上げて あーリーチ松下かリーチおっとおっとおっ と, おっと<笑> あ, あれが間これがエスタガの特権です ね, い, 見てますねいやーああこれは怖わ怖わタイガー違うアッパカーかかさあ負けられないが中小流で抜けて 一問でい技の振りどころが全部うまいああこれは危ないダイヤ足こかしてさあ一発一発がへえる変な一発うわこれがニカハウスさあ9の79の7めくり立つ巻き読みのしゃがみアッパカ読みのジャンプ中継かな ああ。ジャンプ強制が一番めくりやすいですよね、先生。かなり遅らせないと、でも、めくれないね。うーん。さあ、ピヨッタが、波動のりかな、だよね。とっぺつに落として。そっか、このみああ、だいたい。う、上、うわー。さあ、つい、リーチがかかる。 あー血が見える勝利<笑>これはアパカよく出したあしかし遠<笑>イパンこれで並んだ<笑>うわあれで間に合わないのかエステがおおおおおおおおおおおおおおおおお リカさんどうすんのこれああゼロドットはやばいーあついでき10の7で松田さん勝利勝負ありました